はいどうも皆様、こんにちは、グリードです。えー、皆さん、お久しぶりでございます。まあ、ちょっと手術、入院とかいろいろあったんですけど、まあ、ちょっと熱も引いてきて、ひとまずね、ゲーマーできるようになりました。なので、少しずつ、まあできる範囲で動画の方を上げていこうかなと思います。で、ヘイローインフィニットのね、ベータ版が始まりまして、 もう、もうめちゃくちゃハマっております。もうランクもね、オニキスの1900までいって、まあ、エペでいう、もうプレマス隊めちゃくちゃやり込んでるみたいな状態ですね。 もう海外プロとマッチングもするようになったんですけど、えー、今日はね、もういきなりランクモードの動画を上げようかなと思います。このゲーム初めて見たって方はね、僕が以前にこのヘイローインフィニットの説明をね、えー、動画にまとめたので、そちらをまず、えー、見ていただけたらなと思います。今回ね、復帰一発目なんですけど、もういきなりガチ試合です。もう大会みたいな試合になります。相手がね、オーストラリアの伝説的なね、ヘイロープロプレイヤーのオーガワンがいる。 えー、試合になります。で、オーガーワンプラス、えー、現役オーストラリアのプロっていうね、プロゲーマーパーティーと当たった時の試合です。動画内で僕がね、パーティー組んでるチームメイトは、えー、ヘイローのね、日本元チャンピオンたちの、えー、ヘイロー日本レジェンズたちと、えー、パーティーを組んでの試合になります。いきなりね、ガチの試合ではあるんですけども、これがね、やっぱヘイローのランクモードの面白さだと思うので、まあ、それが少しでもね、伝わればいいなと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 オールダンするオールダンス。ースあるあでもベースで分け た, ってった。両サイド、両サイド。オのルダンス、ツーシのッ通ツ通ショット。やれる、やれ る, やれるあ。それおいしいです。おいしいです。中央から中央から。あとラストでラスト。それラス ト, ラスト、うん、すぐプッシュしてる、ゴータうル。あてててて。お見お前、もうあげる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 R2 した R2 し た, R2 したこれこれ死ぬいやマジかいやマジかいやあマジかいそあフラグいやあラグかいやあマジかいやあマジかいやあマジかいやあマジかいやあマジかいやあマと思うやあマジ か, い, かいやあマジか一人あマジかああジリスる方いったね ジ ー, ースのシュー、ジーソンシュー。ああ、なるほジーンシュああ、殴りがど。おばお実写ったばおばおばおばおばさばおばおばおばおばおああばおばおばおばおばーば、まま、ーばーばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばおばかばおばおっおばおばおばおばおばおばおばおオおばおばおばおばおこれこれ。ばおばおばおばおばおばおばお まあ、なんでマムさんもう一人来るとマムさんもう一人るうい人るし、うん、えっスナカだったよ、ね、<笑>全員殴りまつ<笑>ストリートファイター始まってるかもしれない格芸始まった日本の伝統しゃべっ正面いないんだけど右奥右横くらわせるなんかおかしいと思ったらやっぱ来てがるあっ相性と聞いてない ナイフラグ1入る来ないか右はいたなフラグかかれてる2人いる2人いるああやっぱりこれ俺じゃ。ああやれんかった最後敵一応ある か, 旗はっかあそこかナイ ス, ナイス2だあと敵のベースね俺の上ワンショ俺のワンショ見れるああフラグワンショフラグワンショた、やった、やったナイ ス, スやった俺 の, の上のワンショあ違う違うああフラグワンショ あ違うたくさん入るたくさん入るこれ上で見るわマイクスワンショー。おめさ触ったけど無視していいよそれ。うん、ーたでさんでやれたらグ、うん、ライディいさあ、ミルクスができたら。そしたウィーク。ああ、フラミルははい。ちょい、ウィーク。やったやったやった。僕の下いるかなこれ。かも。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 かないマジで今当たるのか、うん、右上ウェイク本当に始たっこた何かなってた何とかなってた何とかなってた何なってた何とかなってた何とかなってた何とかなってた何とかなった何ってた何とかなってなってた何とかなってた何とかなってた何とかなってた何とかなってた何とかなってたなてかなってた何とかなってた何とかなってた何とかってた何とかなったなってか。何とか。何とか。何とか。何と 左上ね、右にめてきた左上右詰めてきた左右に決てきた左上に決めて左上に決めてき上に決めてきた右上ワンショー。きた右上に決めてきた右上に決めてきた右上に決めてきた右上に決めてきた右上に決めてきた右上に決めてきた右上ガチめてきた右上に決 どっちわかる？俺左見てる。左は左、俺左行くから。マジで。よ理性やべ。マジで。やったやった。これるこれるこれる。いい よ, いいよいい。こっちから普通に帰るわ。いや左左左めっちゃいい左めっちゃいい。こっちいてると思う。一人やった一人やった。テロさんの脳から帰ってる。俺の白。中央左手を取るう俺。敵よ。僕の白フラグ来た。うんしたした。一回パス一回パス。パス僕ワンショーだわ。フラッグがあ。あワンタッチだごめん。 回復してから行く今日、うん、で見た 入, てて入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れた殴った入なた殴った右来た入れたフラた殴った入った入った入った入った ね, ったねバレたないいナイスないでか い, いやないでかいでかい超でかいまたウィークウィークウィーク僕のとこにカムやる かかもしんかもししなないいなたいああワンショやよんうー負けたマか見えたね。R3 右のブルーウークブルーウークうんやられたか右下詰めてきてるど何やってた左側2人んな 失ったああまだいるチューしたファクチューしたいるおみ。したまだるえっとね左上ワンシューうわ負けたこっちあ人目ワンシした。チュウェワンシューナイスチウイタイヤイーグーうそう上うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそそうそうそうそうそう あまた上にもう一人いた左 も, あもう一人いた左左つ入ってくる入ってくるいまだまだ停滞してるっっっっっっっっフー今今今今 こ, こるちがあっちをやってほしいかもカム取っちゃう ナイスあーこ〜これどうだカム使ったんかなカム使って死んじゃったっぽいな。てっっいなお右よく右よくわいてる。左上。左上右よく右。右よくめっちゃ押されてる。右やった右。が、ね、左ウィークっすね。上, 上 あ, ーあとこっちしたハイドロンした。あえあえぇ、あげたん絶対これ7ピンじゃねえ、はい。ナイスだろ。あ、僕の近くいる。今、3だ。左脇、左脇。左か最奥、うん、左翼脇。左奥取った、左翼取った。うんったうん、こっちはじゃないであょ、これ。旗本ウィーク、旗本ウィークあ、ね。あー、もう1人いたか。 めっちゃもう一つのキーで。<笑> ウウェイターウェイターウェイタターーいいってかれな。 うわああ、自分フなくしたか。どっちでいるよ入 る, の入るな。ああ、レンチャン来る、レンチャンくる、まあいや。レンチャン無理だと思う、多分たぶん。あと一点か。敵リスウィーク。右、う、も、んね<笑>ね、ワンシュいる。あとまだ1分あ る, あ分ある右。右来るね、右来るね。右行くよ。 ワンシャで左にいたあー右行くといいよ。右に行くういいよ。右に行くといいた右に行くと い, いやーや れ, それはごいよ。右に行くかんなさんが見、うん、ないいよ。右にたくといいよ。右に行くといいよ。右になんか一人よ。右に行りしてるな スコ え, っえどっから撃たれたマムさんとハタンをっちゃうかなわワ。ワンショーに右上。フラッグハタンとか死ぬにグレープ。ワンショー的です。リスうちのフラッグどうなってんのいやマジかしない、ね。フラッグリッチ。奥 奥, 奥、左。 わいい勝負なんだけどなあと30秒ね相手は守りに入ってるからねうーんフレースやってるんマスターワンシーマスターワンショマスターワンショーマスターワンショワンショーラブラ入った一人に勝ったのフおっナイス ああ い, やいや言っていられた か, れたか惜しい惜しいな惜しいねでもいい勝負してるねこの人ちょっとフルボックにさされてないよ